大丈夫です完全ランダムで す, ですはいそれでは配信始まったかなはい大丈夫です始まったねー<音声>あいい<笑>っツイートしないとなツイートしないとなおい 貼<笑>り付けらんねえぞ。 いたしましまそれでは始めていきましょうどうぞスタートボタン押してください、はい、えー、っとえー、っと今日はに、えー、っと2チームランダムで決まった2人チームの16だから32人いるそうです、えー、初戦は の, のぶおさんと えー、青葉の青葉じゃなかった青葉さんチーム青葉チーム KK 青葉 KKY チームとノブオアゼチームで戦ってるのは KKY ダルチームとノブオエスケンですねノブオさんはアメリカから来た日本人ですね多分 といいうう形だそうですはいあまあ、ダルシムで S 検討ガイルを見て余裕でダルシムでした と, という流れですね青葉 KKY のこのチーム編成やばくないですかちょっとねなんか現代の大先生、中先生みたいな あ, あるかもしれません大パンこれは厳しそう苦しい苦しい作業 まあ、KKY ならこの状態から KKY ゴールが起こります不思議ですねゼリアさんはあ今日はなんかキャラは何使ってもキャラ自由です、ですはい、毎回変えても構 い, いませんということなので、攻、まあ、撃ルールということで攻<音楽>撃ハイパーのルールということでね 投撃ハイパーはそうなんだったっけ投撃ハイパーはほら、N キャラが同キャラ戦できないからああそうだっ た, だったいつ変えてもいいっていうルールで す, です予選は違ったんだよねえ、そうなんですかなんか店ごとにルール違ったんだよねへー、うん、ブラウンカ使うと思ったけど、はい、なんか付け焼き刃の し, しょうもないキャラ使ってますね<笑><笑><笑> まあね、ダルシム・バルログを相手にできるけど少ないですから ね, ねえ一番バスなのなんだろうブランカ、えー、ダルシムリカ、バイソンだよなバイソンはまあいいですよね、うん、投げ角なのを知っているか知らなかった頑張ってジャンプすればいいのにかくんないかくんな い, んないジャンプすればいいんだけどジ ャ, ジャンプすればいいの ジャンプしたら読み合いになる。からさあ、汗が苦しい苦しい。お、なんかうまい。ソックでもきついのに貢献だボゴーなんだ。潰されるが。さあデトに飛びすぎでしょ。しかし K K Y も緩やかに緩やかに戦ってくる。投げて。だから。さあ止めて。ダ<笑>ードリル K K Y 爆着。これなんでいるんですか今日。 はい、なんで今日いるんですかねはい次の試合エクスパーグッチワンピエクスパーが 1P でブ ン, ーンブンチンブンチン寺澤さんがこっちらでは敗北者たちはあさってくださ い, い、うん、敗北者は去れ今日は一発トーナメントです もう次呼び出しておきますねペコ、セオ、ペコ、セオチームワンピー側ですペコさん、オく君とワンピー側で準備しといてペコさん決まったあとはスパーねはい<笑>はいあれれ 入, れあ 入, れ入れないいらな い, ってないうんペコ、セオチームワンピー側なんであの、相手を見て決めておいてください俳人、<笑>で灰川又 は 2P が次の試合でーすいいよいいよえーっとフェイロンで出るみたいですねキャラ替え自由ルールって、はい、こうなんていうか我々のような人間しかあんまりこうじゃあ X 線はねキャラ決めてやりすぎっすよああそう あのー、もっと広くやるべきだと思いますなるほどまあ、ましてやねこんなこう枯れたゲームなんだから、はい、みたいなところがありますよねそ う, そ う, そ う, そ う, うお抜けてるさあエクスパーリードこれは守り中盤すごい上りューパー打って勝ったあとんか焦点してましたよ<笑>絶頂絶頂を迎えたあこれ、ね、完全にいってた、あのー、先週はですね エクスパーはかなり勝っていたああしかしほういけるかなあさあ始まるのかなおな何な ん, なんですかねこれねでも最近なんかエクスパーさんはエクスパーらしい動きっていうのをはいなんかちゃんとやってますよね、はい、ちゃんとやってるちゃんとやってる感じだそうでもなんか勝率は高いよねそう おーしかしほいっと投げられてグッチが出るあっブンチン先方だったのねまだそうなんですねえっグッチさんを信じて寺坂さんはサガトなんですか寺坂さんはサガトですよねじゃあ DJ 使い得ではあ<笑>、あ、違った あサガットが来るんだとしたら DJ、使いく感はあったけど札幌からわざわざ来た人に対してその仕打ちはないかなと思って、ね、ありつながらないアサブがなくなっちゃったので今はキャッツアイでやってるそうです、はいえー、危険アラバマあたりは有名ですけど他の方はねなかなか。 あ, れがいるかあのー、ロがいる誰<笑>コロスケがいるなえ誰コロがへ誰知らない知らない知らないですバーサスに来てはもうすげえやってるよへえー、さあグッチといえばフェイロン戦と昔はよく言われております そ, そうなんだ投げられてうわーっとこのシーンはですねこう、若手よく使うんですけどガードされたとき終わっちゃうので ああ、ーーっとー上いよく言ったさあ、ブ ン, ンがリーチをかける、まあ、ヘラオセのうまい下手ってまあ、波動以外だと勝負どこここだなってってやる以外あんまないですよね勝利権勝利権かな勝利権かあなんかね川俣龍を見てると踏み込むさえしてるんだよねほえー、であのこっそ速い歩きに 歩いて足まで刺してるんでおいけるかな行けいけたいけいけいらない表だったあーつつめ勝ちいや、わかんないあー飛んでるんだけど飛んでんだけど負け角から勝った男ナイスよ、ナイスよはい、どうぞ飛んでんなさあテラサガ本邦初公開ですね 明日も出られるということでねあそうかエクサー当てで来る人がいっぱいいるというわけですねなんか今日人多いなと思ったんですよそれもあるかもしれないですね、うん、KKY さんは出張らしいですけど、まあ、あの人優勝してますからねそうエクスマニア優勝者ですから2回優勝者には出らんないわ 2回優勝したときこの間のエクセンス優勝者が来ればそうですよいた、優勝チームにいた人いやいや今回明日優勝する4代目に勝った人ですからあー、そ, それはすごいですねあ投げに行ったさあ、寺坂あれな、お釣りねえんだよ な, なよ、ね、最悪だよな<笑>特にしゃガードは最悪ですねねあーまあ、リュウ・サガットもだいぶきつ い, きいサガット側はい だいぶだいぶきついゲージの使いどこっすねはいおっといい投げで対イガーッ埋まってるうーっとうん打ってくるね今サらッとが飛んでもいいんですよねあそこねそうてかにうわーっあにうーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーそーーーーーーーーーーーーーーーー えー、っとペコせよ 1P いはい俳人河本 2P で先方は先方は河本さんかなっつってはい<笑>はい決まりました、はい、じゃあ CK 中野次ワンピー側です CK さん次ワンピー側次ね次ねこの次ペコさんがうん S 剣では オスキャンではきついのかまあもしくはお遊びで<笑>、まあ、結構ペコさんお遊び好きなんでそうですねいろんなキャラを使いますがまあ結構高次元で使いこなせる感はありますね、まあ、結局有権パ発キャラだとそうですね全部使えるわけですよ画面ちっちゃいなくそ 投げてウェイ今日はダブルイルミネーションではありませんおっと、ね、川端さんと組めてよかったですねそうですねファンの運がいいですよ何でもないだたいさあ黒い方がハイジンさんなんか小足打ってますけどね壊しレンキジャンプもあるからねああ さあうろうろからおっとこれはファイヤーでおいしいですねお今のは多分ヤ足読みの前ジャンプだったと思うんですけどね今の深さはおっおっとおっとエスケぽい。よけて勝利は出るぞこれ鳥籠ですよエージが あ, るあーっともりっと減った瀬尾さんが出てくる大将セオまあ瀬尾さんも何でも使えるからここでここで急にベガとか言ってもおかしくはないがいやいやいやいやいや龍龍に対してベガはねえな<笑>ペコさんがそういうお遊びのつもりなら俺もみたいな<笑>そういう大将ではできないね先頭はその点いいですよさあいけるか たまったのはウエ、え ー, うー裏剣<笑>中古裏剣さあどこであれが入っているのか全然わからない。そうですね。うまい。いろいろ絡ぶってはいるけども戦略がないとは限らないですからね彼は投げてうーん歩いたところに悪くないゴリカゴしているがうっと苦しいうっと撃てない。 ね、うー今のタイミングだと1000列出して前打ちになりそうでしたねいや引きつけられるってお金ならそうかな、はい、<笑>あっと踏んで起きねめだかなり前に行くようになりましたね来ましたねここからかここで光景にトっップ別にいいんですよまあね読み合いですからね、はい、おーさあいい感じいい上級者の動きにしてるうわー投げる 人がペコ背負う似たてはデカ い, ぞ で, かいですねただ戦法もあり得るよ次から暴れるし暴れてるうおや危ねえまあまあまあ、まあ、ここはそうなんですね大パンかさあ押し返したそ全然れはわかんないね事故せうわ あ, ったあ事故せい見ている 見ているこの男<笑><笑>あんだけ散々中足打っといて線でずれるんですもんね<笑>ああ<笑>さあ対象は川又ハドウィン打っていくぞこ<笑>いつは打つぞ<笑>ずっと打ってるぞ<笑>打ってるけどいつまでか画面外だぞ ンしかやってないごやんけ<笑>何なんだろうねあー分かってるねーバックジャンプでよけたらかぶせていくうう、ね、これドスド食べなにこいつ<笑>波動圏しか打ってないけど怖いバッターずっと波動圏打っていつの間にか画面走るな川端さんがそういう動きをすると<笑> 見ている人は勘違いをするから適度にやってほしい<笑>歩きながら波動、ね、さあああいうわち取ってうわああバレよねさあおきすべ空たつ空たつ真空などで終わりお見事強すぎる CK 中野チームワンピがガうね抜きチームツビガです 次のチーム呼び出しておきますハク・ヌルポガ対クロスバイファーですさあ久しぶりに出てまいりましたヌキチュンリーがいますねさあ先方は どうぞ引っこ抜いた方がいいですねさあ先方 OK はいどうぞ始めてください KKY さんよろしくお願いいたします何でいるんですかえっ出張でちょっと出張でちょっとはい、はい 朝にいてびっくりしたんですけど、瀧場さんもいて、まじでびっくりして、はい、マジで大貫君が来て、まじでびっくりして、そう何が起こってるんだっていう抜きがいるのが超びっくりなんですけど、<笑>海外での何回も、カナダカップ行くのかな、あーそういうことか。<笑><笑>というわけで、<笑>さあ、サマーで落として。さあ さあ CK さんはハンター勢全員一の番ですマジっすかはい<笑>対するはウネ君は知ってるんですかっ知ってます、はい、名前は知ってるし、東西戦とかでも見てうーん確かに指の細道で当たったかなあなるほどなるほど、はい、そうですね指揮勢ですね、まあ、ガイルはねなかなか辛いキャラも多いですけどうんでそうですねサガットにはねかなり有利がつくんで 結構触りますよね、これ、うん、かなりやばいですねでも下がった側は面白いというおっとおっと紛れてきたかこれはガイル側が落ち着いてそうですね苦しうわー2位でも寄れないさあさあっちのきですね中野キャキラキャラ迷ってますね、うん、ダルチブーム使うと準備四つやなんで<笑> ああでも 抜, 抜きもだいぶ忘れてる説はないの<笑>ありえますけどもまあマンパワーですからねまあねにせせ見たとりあえずまず目の前の材料をしゃぶっておこうという、はい、おっとな学そばけん様は外やる気ありますよ、はい、<笑><笑>さあうねっチーズで試合が進む 久しぶりだが、抜きの煽りは健在さっそくさすがにダルチューをかぶせてさあはやばい、ドネピが戦っているのは、うねがいるではなく、うわ<笑>抜きの煽りのような気がする、かしかし、バーサスはうるさいので、あまりよく聞こえないのが<笑>それによって助かっているところがありますね、あこれインフェルノなかったら危なかったですね。えー タッチキックには一応サマーが当たるフレームがあります、うん、ジャガイピパンチには何をやろうが当たりません、うん、タッチパンチも一応当たるですよ、ね、一応当たるけど、ほぼ当たらないと思っていて、ねまあ、タッチキックの方がまだ当てやすい、なるほどただ、うん、タッチキックを打ってる実感っていうのは、もう、相当リードして。 あいいいもやっていうまあ、画面中に押し込んだときです ね, ですねあの、うん、サイドマジックがあるんで、ソニック打てねえべっつって、逆ソニックだとねー、だめなんですよねーいや、今日ソニックはね、バックジャンプで終わりなんでねー、見てからバックジャンプしてくれたある自には、おっと、これ今のはいい飛びだ、あるか、さあ、ちょっと見よって、うわーー逆打った、体育出ない、体<笑>育出ない、トレック、秒<笑>。 削ったけどこれはげ入るあーですよねまあしょうがない必死っぷりがハクヌルポガとクロスバイパー集まっといてバイパーさんチ<笑>ュンリーはちょっとチュンリーはかぶせですよ逆にこれかぶせ<笑>おいねえねえから<笑>ふざけんなお前よ<笑> 甘えてんじゃねえぞ<笑>こらいやこれはジュリーだろいやいやーや<笑>いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや<笑>さあプレイをしながらさあ20年来のライバル同士であるこのキャラお互いの言い分が溜まっております鬱憤がね無印ではだいぶいじめられておりますよ<笑> さ中立お前がーバー打ってるだけじゃねえかよって。本当それ僕はチューリーか方が不快感高いですねややややああ普通に飛んでくるそしておううバグに愛されてい る, るさあお前もらえまねーや<笑><笑><笑><笑>いやいやいやいやいやいや<笑>そこは認められませんね<笑><笑>はいハク、えー、ヌルポガーワンピガーでーすークロスバイパーツーピーガーいってください バイパーさん。クロスー。キャラクターは今回自由なので。順番、順番だけ。 さあ、スピー側、クロスバイパーチームは決まりましたはい、ワンピー側も OK ですじゃあ着席をし て,、はい、どうどうて始めてくださ い, だ さ, いさあ、クロスフェイロンとヌルポガエスケンですねヌルポガエスケンこれは読み負け、まあ、どっちも読み負けなんだけどエスケンはきついですねそうですね、まあどっちでもあのフォークはいけるキャラなので どっちかから行こううなという感じですねまあでもでもきたらフェイロンをキャミーに当てたかったそうでから読み分けてはいる感じかなさあしかし劣化剣の横押しが入っているうーん削りも見えたので今の、ね、離れていれば盤石のイスキンですが近寄られるとやはりフェイロンの火力は非常に恐ろしいとうおっとピオリーチかこれうわっと枯れず さあ、レック投げて受け身がなくてさあ横腰横押しが投げる全部通ってしまったさあキャミー・フェイロンは微妙なっぽいけどフェイロンだよねこれ多分ね露骨 フ,、ね、フェイロンだよね今は82ぐらいやるって話でさん言ってました、まあ、レック落ちねえし色々いろいろ大変だわんすんごいらしいんですよ 頑張って中足振ればなんとかなる説はない<笑>いや劣化がねやっぱ火力で あ,、まあま あ, まあ、あるのでさあハクがガイルですかガイルかダイルも使うんです、ね、あさすがにキャミーだときついとさああのシャガチューチューは割れるのか割れますね割れるレンガにならないんですあれキャラによってはレンガになるそうですね連続ヒットするんだけどもレンガにならないという X よく分かんないところの一つですねさあ見てからおっとさあハクくくん最近あの売り出し中なんでかなりねいい動きしてますねはいゲームがうまい勢いの動きをしておりますね<笑><笑>音ゲー勢ですから画面見えてますからなるほどさあちょっとつなぎをミスったが逆にそれが幸いしたさあクロスちょっと苦しそう下がるスペースがまだまだある あーおっとさあ打っていくがらららららららめくりがミスって投げてさあおっとわからん殺しに失敗見てないからさ あ, さあバイパーさんはガイルはおやつと昔から言っておりますフォ、まあ、ーク使いはガイル戦は大好物、ね、大好物ですねですねこんなに楽しいものはねえとしか し, しか ほほどほど近づくのが苦しくて<笑>ハマると相手は終わるっておい<笑><笑>しいところはしゃぶり尽くせるみたいなキャラですからね<笑>ほどほどっていうのがいいですよね<笑>さあすでにカイルは半分死んでいる<笑>この時点もうワンチャンですああお疲れ様でしたさああとはミスんなければ作業の話さあ軍内軍内いあああそっちか<笑> 一回で済ます、ね、<笑><笑>わざわざダウンは取らない<笑>ダブルサワーがあるしたらアルダブル台風というなるほどねさ<笑>、まあ本当最大ですね<笑>死んだかあダブーあっお疲れ様でしたかグッゲームスさあホタルの光が流れておりますまたのご来店おっとおっミスったさあホタルの光半分くらい流れていたかさあいい、まあ、ちょっと揺れてるにミスがあったが さあ、クレイマーが居座ってるぞなんとか苦しいしかしきついああ、えー、危ない危な い, 危 な, いなんかいろいろ狙っているまだ頑張っているああバックジャンプキキ負ける今日るのはクレイマーと相打ちになっちゃうぐらいかひょっとして結構そ明目からでしたよね、まあ、そうですねさあ勝ったのクロスバイパーチーム福山工藤チーム 黒さん黒さんとグリグラさんミハルさんチームですね。グリグラミハルツミでーす。 さあグリグラミハルチームは決まりました OK でははい着席して始めてくださいさあミハルベガと工藤さんですねこの方も札幌杖っぽいお朝明日のエクサーのためにわざわざさあリュウベガ工藤さんはリュウ使いらしい さあ、カニが機能はしているもののラインが戻ってまあ、押し方が難しいですよね、ベガ側はこれそうです、ねまあ、蹴りで前に詰めるのか、ため技をちらつかせるのか、いろいろやり方はありますがふらふらしてると思ったらダブル2が飛んでくるみたいな感じに で,、ね、できると非常にいやらしい。さあ、難易度目は使わせておっと 投げる強き、まあ、中足ダブルにもあるんでね受け身取れるかと思ったけど取れませんでした、はいまあ、龍はしかしあそこをおっと投げるどんなとこでも竜巻の読み合いが残るんでカナオケさあフンがダウンしないさあいい間合い取りだがさあヘッドプレスが ちょっとめんどくさそうな感じになっているさあたまったさあくぐってアッパーさあリリュウはまだゲージがたまってないが龍のゲージはどうせすぐたまる空達とか打てばねすぐたまるおっと歩き投げさあゲージがまだたまってないがたまるよねそりゃさあこれはナイトメア使って投げている 落ち、ね、ああ返したいときに、シャガンデル・ベガンに前に歩いてはダブル D が怖いので、アドを盾に進みたいところなんですが、ここは見られるとまずい、ああああヘッいい投げ、さあファイヤーじゃない、と, っとなんとか投げたが、おっ、強き、裏側ガードしている。 いってますね。内サルでタイ。さあ、内サ最後は愛知。さあグリグラが相手チームは竜2体ですからね。まあ見せ所といったところですね。見せ所すね感じですね。札幌ワールドエイロンいますか。いやーどうなんでしょう。いなさそうな気がしますけど。そうな気がする。さあ手前を力投げる。 さあ、積極的に分からん殺しにしていく<笑>受け身取ってくんねえかなぐらいのギュルだ、ね、<笑>これはグリグラがかなりの使用対応ですね、はい、<笑>分かんないなら分かるまで死んでもらおうという<笑>そういう考え方ですね<笑>だいぶソ、ソルティなさあレックから全っかり繋いでいる スローに負けないあとちょっと欲張ったがうわーが、ね、飛んでるです、ね、これはお見事さあここはペイロンとやってる関東勢の福山さんは頑張りたいところまあ、福山さんならねこれはもう間違いなくやってくれますんで突然ホンダとかねこういうやり方もそうそうそうこういうやり方もあるです普通にやってくれるはずなんで こ,、ね、これ試合ごとにキャラ変えていいの いいよって言ってますねーーさあ福山対グリグラ対勝戦さあ支援客竜巻あの技めんどくさいですからねフェロンとしてもさあこれこれこれこれ空振ったが反撃をあさあおっとっとおーすごい強気の終わり投げる 入れ入れ入れつなが っ, て、ね、がってるんだね3ヒットさああれに勝利当てたいですけどね弱勝利か起きでもいいのでいやしかし打た、ね、している疲れってますね投げにはいかないよと、まあ、フェイルムラも投げ返 し, しデッグ支援と3つあるんでそうなんですよねまあ投、ね、げ返しは毎上あんまりしてこないか でも、あれシーンは先端ガードしてくれれば反撃ないのでそうですねいですよね下がってすかすというのがう川の、はい、あれに最大は大黒らしいんですがおっと須山が投げ て, 投げて受け身がないが勝ったのは古山不動チームさあ続いてスピリタス草チームと ピロシクレジンチームクレジンさん入ってるよ草くんスピリタスさんワンピースワンピースピリタスさんワンピ、えーピロシクレジンはい、えー、先方キャラと プレイヤーを申告してくださいまだまだまだま だ, ま だ, まだはい OK です OK はい、どう始めてくださいピリタスバイソントークレジンさんのダルシムですね さあ、バイソン・ダルシムはかなりいいカードかなりいいカードなんですがどっちが有利なのかは画面を見ていればすぐに分かっちゃうイメージですさあ<笑>もう一方的なバイソンペースこうなるとはい、し、動かしたのでしかし溜まっちゃったー欲しいです、ね、あ、使ってくれた使ってくれたんですがエリザスさんにはもう1個もう1 個, 個のスパコンが来るあっと来ました あれをね、チョップで止めると気持ちいいんですよねチョップで止めるとその後の形がね確かにががか、ね、さあ強気さああとさあスピリタス戦はタンパチが絶対たまってるので穴掘りがないということを理解しておけば少しは戦いやすいんですが<笑>そうなんですよね<笑>スライディングがかなり有効<笑>さあピロシに託された あー殴り合いカー ド, ドーーいやこれ待ち合いカードなんですよーまあまあね殴り合いたいんですけどねバイトンとしてはまあ、言うて鬼嘘以外は怖くなくねってああ弱い鬼嘘すんで怖いのはあの1 0ガードなんで おうー今何出したのかな、頭突きか、地上で食らうんだ、<笑>はい、<笑>で、あとは、一般的に頭突きが勝ちそうなもんだけど、いや、遠いと、バイソンの技は無敵長くなるんで、クレイジーは、さあ掴め、掴んで、さあ、やる気満々、<笑>大いちょう出せるもんな出してみやがれと、相当動きよくなってますね。ダイヤーシー 今投げ返したねどうせ投げ返すやろうっちゅう話ですねあれさあ下ってさあ痛いぞ<音声>さあこれはヤバい<音声>さあ体力がどうすんのこれどうすんのこれ頭突きがさあですよね、はい、さすがに今度は投げさせんよと<笑><音声>さあこれで大将クーサー さあ極度のビビリのピロスもう開き直ったら投げにくる草ですからね、まあ冷静になれるかどうか、そうですそう<笑>まあどっちかというと冷静になる必要なのはチュンディの方なんですけど ね, <笑><笑>ね、もうキールって投げにくるチュンディーが本当本番、めんくさいんですよね、<笑>常に本田が仕込んでおきたいと、そうなんですけど。いいあっと食らっち 大いちょうって結局安いので準備戦に関しては、まあ、ピオラスでもあんまり一本もないんだよねホンダってピオラスというかふがふがで殺したいんで大いちょうはできる限りやりたくないですねさ あ, あ作業ですまあこれは溜ますね、えー、溜まってからのちょい歩きチ機構はもう本当に何もやることがないな い, っ、ね、がないですね下がるしかないですね端まで行って削られて死亡です<笑><笑><笑>嘘でしょ さあいーごまかしすぎだろうさあ、ピノシ苦しいもう体力もないああーっジャンマ ン, ーワ ン, ャ ン, マンーピヨっていいぞーさああれを通してしまってはいくらチュンリーといえどというところで す, かそうですね ジャンプを 一, 応一発でひっくり返しましたね、それはさあどうだて、さらにバラしていくしかない、の<音>それはま、おっと今のバックジャンプはやらないほうがこうなってく、OK OK OK、安, 安, 安, 安, 安い当たり方でしたが、別にこの後また貯めればいいやっていう<笑>。<笑> 50秒もあるし、こういう話、いるいると死んでもらおうかという話ですね。さあ相打ち対空でもいいんだまる。お電話ですねこれは。基本的には高齢で終わりという。もう一回貯めようかな。ピロシつまんなそう。もう一回貯めようかな。もう一回貯めようかな。もう一回貯めようかな。終わり。<笑><笑>さあ振り出す草チーム勝利13万ですね。さあ滝端テチームとビビアンスー太郎2回転。さあ2回転さん出番です。 さあ滝場さんとテイさんですねさあ先方ははいでは着席して始めてください 次はえ青葉 KKY 対エクスパーグッチさあ裏回っておっとピヨコを狙いに行かないしかしかなり体力を取って あ, あうと空中で技を勝ち合ってラウンドを取ったのはタキバブランカーさあこのカードは多分バルロンかなり有利っぽい気がするんですが中村ウとかはなんかすげえ勝ってるんで、ね、よく分かりません一説にはいい勝負説があったりなかったりあっとくぎりだけ さあ貝グローリングを好き放題打っておるさあ立ち台詰めが反撃ですねなんでさあ2回転まさかブランカには負けないですよね<笑> 7サインは確実にあると思いますこのカード いっちゃういっちゃう な, なんかいろいろいろ読み合いがありますねてか別にバイソンでブラザがいけるやろ<笑>さあ電撃ランイダイヤシトさあ削ればいいのになぜか離れていく なぜかひよって下がっていくみたいで。五番。さあゲージ回収はうまい。しかし、今半、完全にプレイ時確定ポイントでしたが、出ず。さあ、繋がったな今。お、ピチュー足から相当、つなぎやすいですね。えー さあ、テイさん。はい。い, い、足。<笑>さあ、ヘッド。さあ、地上からもうゲイリュージングの開始も終わったし。あとはのんびりけぶっていけばいいという、外戦ですが。 あやはりバイソンがゲージを溜め切る前にダルシムは有利な状況を作りたいところ開幕超重要このカードーさあ燃えたこれはダルシムの流れさあ今のはさあダウンするファイヤーを食らうのはよろしくないですさあごまかしたさあ当てて 行っておっごまかしたぞ<笑>ごまかしたぞ今<笑>なんだ今の Y ジャンプは<笑>ということで勝ったのはビビアン・スータの2回転チームでは青葉 KKY と、えー、エクスパグッチ青葉 KKY1P がいってくださいエクスパグッチが 2P が琉璃対 バルログダルシムあちょっとはけてくださいねその次の試合俳人川本対ウネ抜きこれも用意しといてくださいオッケー。?OK さあそれでは始めてください 1P 側が青葉 2P 側がお来ましたね ちょっとい大きめでお願いいたしますあーすいあだいぶ頑張らないといけないなこっちねはいは、ね、<笑>てていはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいっいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいやいや、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいーいはいはいはいはいはいはいはいはいはい そういうもんなんですよ。ちょっとこれ実況どうなっですかね、これ。実況しなくていいんだっけ。してもいいですけど。まあバルドグはあんまり。まあ、まあまあ、いいか。<笑>さあ最近、あの。エクスパーさんはエクスパーさんらしく。私はらさ、私らしく。やっておりますので。もう。は い, いです、ね、どんどん若くなる感じ<笑> どんどん若くなるおっと若いこれ若い何かが凝っているさあ青葉もなんか面倒くさそう恐竜が出ない裏に重なっているこれよいいいゲームだーいいゲームですねさあグッチさんは でバルドブ・ダルシムに被せるキャラっているんですかって話をさっきしてました。<笑>あれ合気禁止だっけみたいな合気はさすがにで結局みんなこのルールやってもほとんどメインキャラなんですねまあまあね X ぐらいじゃないかなと思うんですけどうーんまあ結局なんかね他のゲームね弱キャラ職人以外はみんなかぶせてきますよまあねー お前。うわっうわっバズグセ。おーおー何が見えとんの。あは。何<笑>回<おい><笑>言ってんの。中足振りすぎ<笑>。4回言って1回待たなかったぞ。おお。双竜。そこで出るんで出れないは違う。まあ毎回ちゃんと右でも左でも出るんだ。うんやってますね。どこ見てんだろうな。が。 うわー早いザン儀ステージのハイクロー老人には見えませんああ老人じゃなくても見えないん、ねね、<笑>老人はほら言い訳がいた<笑><笑>ちょっと目がかすんでって見えないんだからしょうがねえだろう<笑>確かに<笑>言い訳になってるんだ逆切れっちゅう話がうわあるおふざけんなこのから<笑>いいゲームー青葉がさ々 似たでーーやね<笑><笑>はい、灰カーボのワンピーー<音声>クラが俺 さ, さ, さあでもこれねあおるあおらない以前に灰。 ハイジンカーマタ対ウネ抜きは相当面白いですねカードとして<笑>さあさあ何何何まあ多分リュウリュウ対チュンリーガイルだと思うんですけどああ持ちキャラはいはい、はい、まあリュウリュウだと考えるまでもないしまあガイル、ね、チュもどっちかなりいいカードですよガイルどれ出しても さあ、えー、抜きはああいたあいた、試合中ですね、<笑>さあ、えー、進行上、いいの、そんなことやって<笑>。<笑>とりあえず。えー さあ、では、えー、まあまあ、たぶんこうなりますよね、俳、まあまあ、人さんの竜とたぶん梅さんのガイルだと思います。もうなんかほとんど指定したような感じだけど、俳、まあ、人さんも結構、今、勢いいいと聞いておりますからね、えさあ、しゃがみや っ, ぱさっきもいい試合してたの見てたに。はい 勢を感じます。まだ荒けづきなところはあるんですが、やっぱり殺気を感じますね。かなり、ね、やる気は大事や、ね。<笑>さあ、さあソニック上げ。お互いやる気ありますよこれ。さあ前へ飛んでる。チンク。さあこれはガイルフェイス。前へ飛んでる。 前跳びを2回通してるのでじゃあ次のラウンドどうしるかそうですね<笑>さあこれ落として奥攻正面あっとちょっと3段入らないがだいぶダメージは取った<笑>おっと大シャドではなくてなんか不穏な動きをしてましたが真空持って<笑>さあ真空はまだ溜まってないギャス どのゲージもらっちゃうよさあもうちょいでたまるさあそばっとそばっと裏切ー。さあしかし魔王子して川田龍またさっきみたいに波動拳だけで終わるのさっきのチュニジおかしくなかったねんで後ろ下がってんだよって<笑><笑>相手の人を見てなければ<笑>そうなんなかったかもしれないけど さあ投げて。はい、画面反さあさっきと同じカードとは全く思えないこのさ、なんでしょうが、ね、ガイルがもうくる、超苦しそう、あるあきに今、ちょっと高尾なしがしたけど、それも勢いです、ピーがちですよ、ガイル相手に、ピーってまずありえないと思うんですけど。ね、ソニックード このカードをさあなぜか龍が押している画面端<笑>投げて<笑>さあ踏み込みがやばいあ<笑>っとうまい今の3段はピンポイント<笑>さあ画面中央を取ったぞ<笑>なんとかおしぐつかした<笑>これはガイルいける今<笑>のはちょっと痛いが<笑><笑> 飛ぶ裏剣、さあ、上がいる、やる、やりに行く、あの体力からやりに行くのはまた残り時間のことをね、龍川も考え出すんで、<ス>さあ投げ返し、通<ス>しましたよ、ついに、しかし、林、さあ、ちょっと変えてきた、裏読みの裏読みあれ、投げる、おっと、今の、ああ、そうですね。 さあいました、川又竜太、ンリー、ね、何年前のカードでしょうかという感じですが、さすがに現役を続けている川又に部がありそうな気はしますが、っさっきとあの目つきが全然違うのがいいですね。とはいえね、ねトラウマっていうものが残ってたりする可能性もあるからね。なんのや え、いやー、結構抜きに昔やられたなーみたいな。どういうの、あのー。さあ、たまって。うえ、怖えー。あの位置に平気で撃ってられんのか、えー。うえ、えー、投げる。<笑>おっと、あるか、あ、なかったー。ー上り、のっかりがすかりましたね。あ、そこからね。 さあアパで落とさあ、見えない波動拳が襲ってくる感じ、そして見えてる波動拳はもっとつらい、なんかきつそう、ゲージはなんとか溜めてる抜きですが、どうしていいのか、わからないか、これお、まお、むちゃくちゃな投資方をしている、さあ、隠っている今のは。 冷静なガードははさあ真空を最後まで打たなかった川端これがどう3ラウンド目の布石となってくるのかはこれが大丈夫確定ですね今のは素直に窓ケをもらっといた方がよかったかな さあこれは当たらない、うん、きついか<笑>さあすかしてこの辺はもう投げて<笑>うわシン ク, シンクですよね<笑>しっかりしている川端今の竜巻うまいな<笑><笑>さあ続いてクロスバイパーと福山工藤 結果の書き方がよく分かりませんあっちってああなるほど、ね、さあクロスバイパーチームは先方申告をお願いします はい、えー、ではクロスフェイロンでしょう、はい、と、えー、工藤さんの理由とさあ工藤さんは先ほどと続いてフェイロンという知らないキャラとやらされておりますこんなキャラはターボまでいなかったキャラです わ、はあ、からないりゃからわか ら, からないなんだあの斜めに飛んでくる45度は斜めに飛んでくる45度の必殺技んかすごいひどいものがあるんだけどまあまあまあいろいろありますよバ、うん、ルログのも45おっと言ってる間にやっとさあ福山さん 撃つかねつかね終わっているぅへ0秒〜<笑>開幕した瞬間勝負決まりましたね、はい、<笑>中中劣化に沈んでおくよるってやつねついつい、つ い, つ い, つ, い, つ, いつい大大劣化撃つかってなるけどさぁ〜遅延脚あ〜つかした〜終わってないがあー〜終わった〜リバーサル戦点で終了なんという早い <笑>リバーサル出てよかったねさあということで次がスピリタス草とビビアン・スータロー2回転さあ両チームともバイソンがおります勝ったのこれ俳人川又じゃね はい、さあではスピリタス・バイソンとビビアン・スータローもうなんかすでに場外乱闘が始まってるいる<笑>何それこの辺でああ<笑>セコンド同士の、はいそれは始めてくださいあのプロレスあるある の, のセコンド同士が、まあ、今日はこの後小物道も控えておりますからねサクサクいきましょうそうだよねこの後の方がメイン 歩き投げを見せたが、ちょっと多かった。あのスライディング打たねえな。さあ爪が強い。ああいいダイパン爪おおっとそれ今のはヤバいんじゃないのか。今のクレイジー破った。さあ今のはクレイジーかかだったから。中だろう。 あターンパンチをターンパンチ見てからスライディングはおいしいさあ当てたが使っていって画面端へ押してってっそして爪を回 収, を回収をさあゲージがもう6割溜まっているが回収しきれずさあ草チュンリー 投げて、投げて、ゴリゴリリ削ってさあ立ち台形で、対空しかしこれスパで、これは、あーっと、なぜかジャンプしてしまった、ま あ, あー今、削りでね、下りの削りで削られそうだったから、ちょっと嫌がってジャンプした、ね、まあ、だったらバックジャンプでいいんじゃないかってい う, <笑>う、まあまあ、焦ったんだけど<笑>おいい反応。 あ打ちさ あ, さあただスパコン溜まってるのであギリいくかなこれは完全対応っぽかったこれは対応良かったさあ2回転がいろいろコーチングしているが公爵を垂れた上で俺が使い方を教えてやるが使うキャラは使うキャラは 使うキャラはどうせバイソンだろう時間ないよまままあまあ、まあそうでしょうさあこの2人も何回やったかっていうかとかこないだ小物道やったばっかりそうですねばっかりでもないかだいぶ前さあ 回転はゲ ー, ジゲージを回収しておりますがもう六割減っちゃったのね2回転身長派なんでねチュンディ相手にはなかなかそれだと勝ちきれない感じしますが 今入れたかどうですかね、ためがどうかというところ、さあ次のゲージがたまった、さあ時間が、はい、ななさあ今のは、<笑>今のは、テンション話を読んでましたね、はい、投げて。 相さあ真 相, さあ真相さあ死んじゃう死んじゃう開き直るのがちょっと遅いか2回転あ死んじゃう死んじゃうし冷静なテンションチャンスあったようにも一瞬見えたけどなさあ続いて青葉 KKY と俳人ワタ お疲れ様でしたああというわけで、ね、ベスト4が出そろいましたね青葉 KKY 対俳人川又試合です俳人川又俳人川又来てください呼んで呼んで俳人さん川又さんあ来ました来ました スピリタス草集まっていて先オッケーどうぞ外したのかどうか分かんないけどね<笑><笑>さ先方はな ん, となんと両方ともずらしてきてずらしてきて 逆読みがそれぞれ当たっちゃったっていう感じそうですね、まあ先ほどの試合を見るに川又はありえますねだいぶしかし仕上がってるなすごいっすよ、今はいーうなず く, く、うなずくすごい勢いでうなずくさあ、ここからよー、下がお置いてあるんだ、あれあれ、スライディングも潰すんだかなり強い行動ですねう まあ、ドリルを食らった後の読み合いっての僕はあんま好きじゃないんですけどダルシム使っても竜使っても嫌いですねあそこ大体あの嫌な位置にドリル当てても嫌な位置に降りるようなところでしか波動拳打たな い, い う, うんそういうことですよね竜側もねあれ こ, でここの距離反応できるかみたいな感じでうもう一回ドリルが来るのに対して置き勝竜ぐらいしかないんでそこが面倒くさいんですよね 波動拳打ってもいいんだけど、まあ、2回目くるとね、うん、ドリルすんのかいすんのかいっすね処理打っとけよかってって後悔することになるん、ね、でなきゃ来ないでドリルせんのかい<笑><笑>さあ KKY といえば<笑>さあゲージ持ってるんで ちょっと何かかあるかもよそうですね、ちょっとアクション起こせない距離にいるこれは完全にあの KKY がドリルする気がないないですね、大パンの先っぽに真空もらってもいいよーって、うわー、KKY が川綿を下す、対象廃人に託される。 戦いいを見ててじゃあどううするかっていうそうですね、まあ波動拳がどれだけ打ちづらいかというところまだこう、おおいいですね、アクション、いやーナイストライだったんですけど、手堅い、もう下わかない、あの体力だったら、中5スまで必要経費という考えでしょう。 いや、あとはアイドリング、アイドリング。難、えー、しいですね。さあ、遠距離戦は。もちろんダルシムです。これはうまく当てて。ショーパン置いとくだけのきたね。<笑>あれは、でも。 中足ガードしてから次は真空だろうという読みだとは思うんですけどもあの技に勝てるものがないですからねあそこ耳ぐらいまで無敵だからねはいあの耳耳 ま, 耳まで無敵だから本当に強いですよあの馬さあ敗人苦しい最後は愛知盤石決勝へ進んだのは KK クロスバイパー スピリタス草 2P です草君どこやんあっいたあいた福山さんちょっとこれ解除してクロスバイパー 1P ガーですもう座っちゃってるけどいいの <笑>すっげえ強い顔見てたんじゃないですか、はい、さあこれは、ね、え準決勝第二戦目これは死んだがっ、はい、といきなりネタから始まるネタから始まりましたね もうなんか見慣れてるとあーあしてこう裏は、ね、裏だよねってよね<笑>でもあれ投げらんないんですよあー背中側にいるっぽくてどうも投げらんないですねであれ最大は近距離中キック一歩歩いて近距離中パンチ一歩歩いてアッパー劣化圏あレッカ拳死ぬほどピュります、まあ、でも死ぬほどピュりますレッカで十分ピュだ<笑>ああひどいひどいひど い, どい さあバイソンキラーなのかクロス大将草あっちゅう曲だったおお、まあ、結構あれ、はい、ホンダフェイロンもホンダ死んでるのよく見るんでそうですねあのクロスフェイロンが相当ホンダ戦得意でって、ね あどうやったら得意になるのかようわからんけどなんかなんか歩いてって支援客で1回燃やしといて、うん、もう出せねえだろってところまで行って話し合い長だけやってるやつにはめくりレッグで殺すというそういうことをやってますねそこま で, こまで、まあまあ、歩, 歩くのは大変なんですけどおっとクロスタイクサ言ってる間になんか画面今右行って左へ往復したんだけど<笑>、まあ、フェイルの中でよくある話だ 論よくありますねもう一回帰ってくることもありますね こ, ここは草ペースー投げる投げるのまあでも、まあまあまあまあね、そうなんですよね見せとかないと、ね、え何死ぬから投げたのおかしくない支援客をガードしたら戦列が入るから投げたんじゃないんですよ死ぬから投げたらしいですよ まあまあ、それあるよ浅いですねタボタンを1個押したら勝つんだもんうん、れ投げるよね投げかく投げるうわークロス命のともしびがレッカー動いたー打つかねえというわけで決勝へ進んだのはクロスバイパーチーム 決勝戦始めましょうクロスバイパーは 2P ですあれ投げに あ, あーー、ああまあそうだねいやでもあ れ,、ね、あれ前行ってガードした方が痛いやん前行ってガードした方が痛いやん先列に行って前 いや投げで死んだのかにちできでからスタートする別に俺はそれで投げで死ぬんだったら別にいいかなっ割は い, い 1P は決まったようでそ う, そ, うそうだねそうだね合気は使いませんはい抜きさんは死にました残念ながらはい決勝戦です先方ははい決まりオッケー、はい それでは始めていきましょうさあ本日の決勝戦前半戦の決勝戦前半戦の決勝戦ですね後半戦戦の決勝ないかにね 1P 側は青葉 2P 側は KKY あじゃあえっとクロス青葉 KKY チーム対クロスバイパーチームが決勝進出 おっとしゃがみぐらい投 げ, ぐらい投げなんか今妙に投げ返し早いなと思ったんですけどジャンプ強攻撃じゃないからなの か, な か, かジャンプ中攻撃扱いだからだ っ, ったねヒットストップ中ですよねあれああはいはいはいはい、はい、うわー、今のはきつい あ, あ、5期は禁止です5期使いたかったらカド行ってくださいあの前あったあの、5期使いたかったら1万円払えとかいうのあったんで今回5000円らしいですよ あ, あだいぶディスカウントですのセ整理中ですアウトレットあ、ちなみにそれ商品税いらないな、ね、<笑>支援客を思いっきりピカーンと光ってさあこれは無理 しかしまあねえフェイロンの爆発力だからね秒が足んないっすねあの、よくある手投げ手投げってらワンタんから着々ルゲッカでぴよって死んだみたいなそれはあるんですがさあバイパーがっかりしながら席につく結構結構とか言っちゃいけない普通にバンドグ 殺ボロボロボロしてるか<笑><笑>全然これ<笑> あ, あんまり不利に感じないというのはねとおかしいまあ、ホーク使いの頑張りによるところなのであーバイパートップが負ける負けるバイパートップが出ているこれにはバイパートップ連打のかなり追い返いっぷりが見えました ね, もねホークはあれ アントビできる相手だったらなんか全部なんとかなるみたいな、はい、<笑><笑>そうか確かにブランカとケントその辺だけきついというサガットサガットは一応できますよね一応できるけどあでもあれかちょっと遠めのクパンでいけばいいのかそれはともかくとんでやめておけやめておけあさか ああバイパー1人でバルログ・ダルシ相手にしないといけないちなみにこのゲームフォーク最弱クラスです最弱で最強っていうなんかよくかそうですね、まあ、クラスだけども、まあ、もっと下はいるかなという感じはしますねまあね逆転できるからねはいさあさがみジャパンのトップ 安かったこれはーがたったー重なって優勝は KK はヤバーいかぶせチーム勝利と い, というわけでまあ一言ずついただいてからあれに行きましょうかあれ<笑>あれあれねでは、えー、KK 和ヤバさ ん, さん一言お願いします あの強いチームメイトと組んでくれたあのくじ引きのしてくださった2回転さんに感謝です。ありがとうございました、まあ、お互い強か、強キャラで、まあうん、寒かったかもしれないですけどとりあえず勝ててよかったです。ありがとうございま す, といますはいといとうことで、えー、イベントは一旦ここまで次の準備に入ります。少々お待ちくださいで 動画は一旦止めさせていただきまーす。